今首をほぐしてるって感じですか。そうですね。はい、あの、はい、こうチェックですね。はい。あのチェックですね。これだけでも気持ちいい、はい。ああ。<笑>じゃあこれで終わります。<笑><笑><笑><笑>はい。ではお願います。ちょっと緊張するから、ね、力か硬い方ですね。<笑>はい。ではちょっとやってみます。あ？うん。 はい綺麗になりましたちょっと下の方もね出なんですけども、はい、ならない場合もありますけどね。 ちちょょっっっとと力入てまますねしなり後かでいすちょっと力入ってます、ね、はいでい組みましょうか。 ーーーーーいい音鳴ってたな。は<笑>